プーマイトでございますえー、3月11日えー、大切な人を思う気持ちは今も変わりません、えー、沼津ねプーマイトの恋物語で皆様に楽しんでいただきたいと思いますご声援のほどよろしくお願いしますそれではまいります時は昭和 心も満ちる満月の夜、昆虫を流し、今宵の月と共に。 ちゃんちゃんこちちゃん どれあが 届け「この想い」い「日が嫌いですね」「国の収まる時津風」「ぬかの夜風の優しさや」「ぬなあたりにが次ぎ方向恋の駆け引きすっもんだの」「負けて悔しい」「いシャイとシャンシャン」 で「うち<音声><音声>にかけ本調が高い」「れないぞ ほしいわ はいありがとうございました。マンのプルイトでし た, <笑>会場、はい、たませんありがとう